昨日、ね、のタイミングでですねあの、まあ、ちょっと予定がどっちもねあのずれてしまってですね2チームほど空いてしまいましたそしてですね、まあ、その時間のちょうどねイヨコさんの後ろのチームさんなんですけどもそこに空いてしまいましてですねかざねさんと一緒にコラボでよちょりを行きたいなと、まあ、1回ちょっとイおコさんに死んでもらおうということでよろしくお願いします、はい、じゃあかさんど う, ぞどうぞどうぞどうぞ ほらフレッシュなパワーが入ってきたからほらフレッシュなパワーがねぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞあ煽りますか煽られますか大丈夫じゃあ俺が亜子さんとろうかなよいしょよしあいであごめん 踊ろう一緒に踊ろうみんなで踊ろうそしてそこで横で見ている絆国際チームの皆さん私たちは関係ないみたいな顔している絆国際チームの皆さんはいそこ入ってください入ってくださいどうぞどうぞどうぞどうぞああとほらそこ翔さんもなんか俺関係ないみたいな顔してる畑風呂か翔さん翔さん畑風呂う ん, んねこれ急遽もう今思いつきで とりあえず時間を埋めるのにやっちゃおうかみたいなねいいしょこのイベントらしさ<笑>あああ<笑>さあ踊り子さん準備はいいかな<笑>さあ参りましょう踊り子構え キョロキョロしないキョロキョロしないキョロキョロしない。一回勝とうか。は<笑><笑><笑>うまいですよ、ちょっい P. A.。踊りここうまい。 快说！的住下 ありがとうございまし岩井帆さんもね、浅根さんもありがとうございました。